晴れの国、岡山、駅伝競争大会が29日、岡山県の旭川百軒川ランニングコース折り返しの9区間4295キロで行われ、15日の都道府県対抗女子駅伝で区間新17人抜きを演じて注目を集めたドルーリーシュエリー、ー15イコール鶴山中は津山市の一員として中学女子の第3区3キロに出場した。 スタート直前から空に曇りがかかり、西から強めの風が吹く中、5位でタスキを受けると、3人抜いて2位で4区の選手につないだ。総破タイム9分40秒は従来の記録を10秒更新する区間新だった。レース後のドルーリーの主なコメントは以下の通り、今日の走りを振り返って、 都道府県が終わって津山は雪であまり練習できない感じだったけどその中にしてはまずます。津山市の代表として出場の思いは津山市を代表して走るということなので津山市の人たちもたくさん応援してくれている中での大会なのでそういった人たちにしっかり貢献できるような走りができたらなと思って走っていました。今日はそういう走りができたか。はい。 トップが見える位置で渡せてよかったです。注目を集める状況心理的な負担は、注目されすぎるのがあまり好きではないので、そういった面ではちょっと気にせずとは言われているけど、自分なりに気にしないように頑張ってはいます。雪の中でどんな練習を、腹筋とか中でできることはして、軽めのジョグだったりとか流行っていた。雪はどれくらい積もった 50センチとか40センチとか、トレッドミルとかジムにあるようなものを使って、コンディションは4割5割くらい、調整があまりできていなかった。今後の目標は、インターハイに出場してしっかり活躍することです。美しいフォームの源は、自分のフォームを動画で確認して、日々試行錯誤しながら直していっています。 特にウエイトはしていなくて、しっかり体みきトレーニングをしています。沿道の応援は、応援があったのでしっかり走ることができました。今日の走りで良かったところと悪かったところ、悪かったのは中盤からペースが落ちて伸びきらず終わってしまった。良い点は順位を少しでも上げられたことです。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。